皆さん、こんにちは。今日はこちらの新型ステップアゴンに搭載されております、Jazz の 11.4 インチのプレミアムインターダビン。こちらの HDMI の機能について今日はご紹介していこうと思います。で、今このように HDMI の機能が使えるようになっていまして、このような形で、今、はい。このような形で今、モニタリングしているんですけれども、まあ、こちら、 実は以前紹介した新型ノアボクシー、そちらでもミラーリング実は結構見たいとおっしゃってる方が多いんですが、ものによっては出力されないというものもあったりします。で、今回はステッパーンどうなのかということがすごく僕の中でも気になったところがありましたので、 まあ、今回改めて、これ実はノアボクシーで使っているミラーリングの機材なんですけれども、問題なく映ってるということでご紹介をしていこうと思います。はい、で、まず、こちら、一通り今並べさせていただいているんですけれども、このような形で、もちろん携帯はまず必要ということなんですけれども、こちらの方、ライトニング、こちらになります。 でこれは、純正のライトニングを使う必要というのがあります。でその理由というのは、えー、最近の、えー、アプリとかでの、まあ、サブスク、Amazon プライムであるとか、Netflix、ネットフリックス、そういったものを今度再生しようというときに、著作権信号という絡みがあって、純正を使っていないと、信号が引っかかってしまうということもあって、モニタリングできないという場合があります。 なので、この純正の Apple のライトニングのこれが必要になるというのがまず一つあります。で、もう一つこちら、すごく重要なところが、このスプリッターになりますで。実はこのスプリッター自体も物によっては出力されないというのが NoirBoxy のディスプレイオーディオではありました。で、これは出力される実績のあるスプリッターになっていまして、 まあ、ステップアゴンでも試してみたんですけれども、しっかりと、このような形で、モニタリングされると、まあ、いうことになっています、はい。で、まずこれが必要と。で、次に必要なものは、こちらになります。こちらの、HDMI の、この、ケーブルになります。で、このライトニングと、このスプリッターをつなぐ、このケーブル1本と、もう一つは、こちら。 これも同じものになります。これは 1.4 のハイスピードのケーブルになりますけれども、こちらと、それから、これ。これは、純正ナビの HDMI の接続ケーブル。これオプションになるわけなんですけども、これが必要になります。これがないとミラーリングできません。で、これは RP5 と同じものになりますので、まあ、そのまま RP5 から乗り換えの方でしたら、そのまま付けて使うこともできます。 これによって、このような形でミラーリングがしっかりとできるようになると、まあいうことで、まあこれを使っていただければ、まあほぼほぼ、このステッパーゴンでもミラーリングを楽しんで移動することができるということになります。で、次にミラーリング。これ接続しないとわからない機能というのがあるので、そちらをご紹介していくと、 でこのように、いろいろ項目があります。ミコライザー、トーンコントロール、バランスフェーダー、ラウドネス、ポジション。あとこの辺がちょっとよく私もわからないんですけど、プ レ, プレミディ、プレミダイヤ HD。それから音質効果オンオフ。音質設定の初期化とか。まあこういった形で結構きめ細かに設定ができるようになっています。これはもう、 HDMI の専用のセッティングになっているわけなので、もう以前のステップーゴンではなかった機能になっていますで。私もあらかじめ設定はしてあるんですけれども、例えばすごくいいなって思ったところに関しては、このポジションの設定です。これちゃんと後ろも、後ろ後席座っている人にもちゃんと音が楽しめるような形になっています。 で前だけだったら前だけもできるし、左だったら左、右だったら右っていうこともできる。まあ以前のステップアゴンでもついてたんですけれども、ちょっと物足りなさっていうのはやっぱり正直あったところなんですが、まあ今回ちょっと音に関しても聞いてみたいと思うんですけれども、まあこのような感じで結構いろんな機能がついているということで、これはかなり楽しみだなというのをすごく僕の中でも感じます。下これステージにしておきます。まあ、こんな感じで音を聞いてみたいなと思います。 YouTube とか例えば見るときなんかですと、こんな感じで、大画面で見ることができますし、で、状況によって見れないものがあります。先ほど言いましたけれども、著作権信号が働いてしまって見れないと、 よく言われていたプライムビデオがどうかというところです。これ結構今見れなかったりするケースが多いんですけれども、これがどうかというので、ちょっと再生して見てみたいと思います。 このような形で、このビデオの再生に必要なライセンスの取得中に問題が発生しました。Amazon カスタマーサービスのお問い合わせ、エラー7243とお伝えくださいということで、まあ、このような形で、見れない場合があります。これカスタマーセンターに問い合わせると見れるようになるのかな。ちょっとこの辺もあるんですが、これ結構ノアボクシーではあったんですけど、でもノアボクシーは見れました。 で旧型のステップアゴンも見れた。あ、見れます。ちゃんとこのような形で、まあ、ビデオにもよるんだろうと思うんですけれども、ちゃんと Amazon プライムもしっかりと見れます。Amazon プライムが見れれば、ほぼほぼサブスクに関しては、まあ、見ることが可能と、まあ、いうことになります。はい、で次に、今度、肝心な後ろ、ちゃんと映っているのかどうかということを確認してみたいと思います。 はい、今ちょうど後ろに座ったところなんですが、ちゃんとこのように後ろでも見れるようになっていまして、でもう一度 Amazon プライムを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、今こちらワイルドスピードだったんですが、今度また違うものにしてみたいと思います。もう一回スパイダーマン。これが見れるかどうか。はい、ちゃんとスパイダーマンも、まあ、見れるんで、 まあ、ほぼほぼ見れると言ってもいいと思うんですけれども、このような形でしっかりとプライムビデオも見れるということで、著作権信号等も特に問題なく映せてしまうと、まあ、いうことになります。はい。で、最後に音をちょっと聞いてみたいと思うんですけど、音に関しては、はい、今 音, 音なんですけれども、で、今回こちら、 非常に便利でして、このリモコンで、このように、後ろのこの鉱石モニターに向けて、ボリュームの調整、このような形で、かなり大きな音が出せますし、調整がちゃんとできる。これ結構便利だなと思います。で、音もね、結構いいですね。もう、仙台のステップアゴンとは全然比較にならないぐらい音もいいですし、 でこれ実はスピーカー自体もオプションのスピーカーになっているので、まあ、音が全然違うんですけれども、非常にこの音場感もしっかりと出ていて、これはね、かなりいい、かなり性能としても上がっているんじゃないかなと思います。はい、ということで今回こちらの新型ステップアゴンのギャザーズの 11.4 インチの